みなさん、こんにちは。アフタービートミュージックスクールギター科講師の瀧澤でございます。ジャズベッドプレベは何が違うんじゃろうかみたいな質問をよくいただきますので、この動画の中でジャズベッドプレベの違いについていろいろお話をさせていただこうかなと思います。けど、僕もそんなに詳しいわけではなく、僕が知っている範疇うでの話になると思うんですけれども、えーまあ、興味があれば、そんな疑問を持ったことがあれば、ぜひ参考にしていただけるとうれしいなという感じでしょうか。 それで、まあ、ジャズベ・プレベって言っちゃうとそのフェンダーの登録商標になっちゃうので、えー、と僕はジャズベもプレベも持ったいんですが、まあ、こっちはいわゆる、えー、とフェルナンデスのジャズベースタイプという感じですかね。ジャズベースのコピーモデル、模倣品でございます。えー、フェルナンデスの、えー、プレベタイプのベース。でそれに対して、こちらが。マジ、ベースってすげえ重いっすね。<笑>なんか最近、アコキを持っていることが多いから、このベースの重さになんかもうヘトヘトです。 こちらがそのビル・ロレンスのジャズベタイプのベースという感じです。えーまあ、コピーモデルですけれども、まあ、こちらの2つを使って解説をさせていただこうかなと思います。まずこの大きな特徴として、僕が思う一番大きな特徴はピックアップのレイアウトだと思います。プレベの場合は、なんかこの。なんかこの。なんか予感2つ並べたみたいな、なんかそんな感じのピックアップレイアウトで、 こっちはスティックチーズケーキ2つ並べたみたい な, なんかそんな感じのレイアウトじゃないですか。確か1951年とかそのぐらいにこのプレディションベースで発売、発表になっているんですよ。でそれから9年経って、1960年ぐらいにこのジャズベースが発表になっているはずなんです。なので、まあ、プレビューを改良といいますか、もっと多彩な音作りができるようにということで、ピックアップを2つにして、 いろんな音色に対応できるようにって作られたとか、なんかそんなコンセプトがあったような気がするんですが、えー、そんな感じだったと思います。でも、まあ、プレベはプレベで、ね、またこの、ね、独特の面白さがあっていいんですけれども、えー、そんな感じです。で、何気にこのシェイプも違うんですよ。僕、これ最近知ってびっくりしたんですけれども、ジャズベとプレベって形が違うんですよね。一番大きなと思うのは、皆さんから見て5時ぐらいの方向。 ジャズベの場合は、ちょっとふっくらと膨らんでいるんですけれども、プレベの場合は、えー、とそこまで膨らんでいないと。なんかこう見比べてみると、ちょっと形が違うのがわかりますよね。それで、これは機種によってまちまちなので、一概にはいないんですけれども、ジャズベの場合は、この黒いローズシバンというものが比較的多い気がします。それで、比較的ネクが細いものが多いです。でそれに対して、プレベの場合は、メープルシバンという白いシバンのものが多くて、比較的ネクが。 太いものが多いような気がします。まあ、機種によってまちまちなので、一概には言えないんですけれども、なんかそんなものが多いような気がします。なんでよくそのベース初心者の方が、初めてベースを買います、どんなベースがいいですかという問いに対して、ネックが細いからジャズベのほうがいいよなんていう答えを出す方が結構いらっしゃるんですが、まあ、あながち、間違いではないです。でも、そんな劇的に太くて、劇的に細いというわけではないので、 まあ、最終的には見た目で選んでいただくのが一番いいかなと思うんですけどね。こういう黒が好きだったら黒を買えばいいですし、こういう木目が生きているようなナチュラルが好きだったらナチュラルを買えばいいしという感じですね。では、タ、ま、ク、あ、はその辺にして、ちょっと実際の音を鳴らし て, いってみましょうか。よいしょえー、まず、プレベからいってみましょう。プレベの場合はピックアップ2つあるんですけれども、まあ、これでワンセットなので、このつまみはすごくシンプルです。ボリュームとトーンだけ。 で、音は丸みがあったりとか、うん、なんかもこもこプクプクしているようなイメージです。こんな感じ。<音楽>こんな感じです。で、糖を絞ればもちろんもこもこします。 こんな感じですで、す。ジャズベに比べると比較的パワーがあったりとか、音圧があったりとかする場合が多いです。なので、ピックでこう ガ, シガシガシガシガシやったりとかすると、なんかロックバンドとかにすごい向くような感じですかね。このベース、僕が持っているプレベタイプ の, このフェルナンデスのベースは、これ比較的プレベの中でもかなり出力が高いタイプなものでございまして、結構ボリュームを抑えていても結構な音量が出ます。でこの僕が持 っているというか、まあ、これを借りているんですけれども、僕が借りているこのジャズベースは比較的ジャズベースの中でも出力が弱い方でございまして、同じセッティングで音を出してみると結構音小さいです。ちょっと鳴らしてみましょうか。<音楽>多分さっきよりも音量下がった感じがしますよね。 まあ、別にこの2本に限らず比較的ジャズベースの方が出力は小さい傾向はあるような気がします。で、ピックアップが2つあるのでそれぞれのこのピックアップのボリュームこのピックアップのボリュームそれと全体的なトーンというようなつまみになっております。ちょょっと全開で弾いてみましょうか。 です。とも絞ってみます<笑>こんな感じ。 そで、さっっき言った通り、そのピックアップが2つあるので、例えばこっちのリアのピックアップのみにしたい場合は、こっちのボリュームを絞るとリアのみの出力になります。そうすると、こんな音色になります。こんな感じ。逆にフロントだけにすると、ちょっとプレビューっぽくなります。おや こんな感じでしょうか。えー、ちょっとなんかこの音色の変化が面白いですよね。またリアだけにしてみるとすると<音楽>。こんな感じです。で、スラップとかしてみると、また音色が違って面白いんですけれども、ちょっとそれは後ほど。なんかこの ミックス具合によってもいろいろこの音は変えられることができますし、まあ、確かに幅広い音色っちゃ幅広い音色はこっちのほうが作れる感じですよね。けど、やっぱりそのプレベはプレベなり の, その独特なサウンド、プクプクサウンドがあるので、やっぱこれが好きな人はやっぱプレベのほうが好きという感じでしょうか。それで、まあ、ちょここからまたその弾き比べをしてみたいんですけれども、あのジャズベとプレベの違いみたい な, なんかこの検索キーワード で, ので、ね、あの検索したりとかすると、 シンプルなドラムトラックとそれぞれのベース の, この弾き比べはよくあるじゃないですか。よくあるんですよ。で、僕が思うにそに、ドラムとベースだけを弾き比べてもあんまり意味がないと思っていまして、別に意味がないわけではないんですけれど、も、そのベースの音色の違いがバンドアンサンブルにどう変化をもたらすのかの方が僕は大事だと思うんですよ。なので、えー、と僕が最近公開した動画の中で、あ音源の中で一番新しいのは多分、 去年のクリスマスのやつだと思うので、ちょっとクリスマスのトラックをこの動画の中で一回弾いてみます。ジャズベで一回弾いてみて、プレベで一回弾いてみてと。それで、その中でスラップもしたりとかしているので、ちょっと今から聴き比べてみてください。それでは、どうぞ あと、まあ、そんな感じでアンサンブルの中でのベースの弾き分けをしてみて、聴、えー、き比べをしていただきました。どうでしょうか。やっぱりベースの音が変わると、アンサンブル の, この雰囲気みたいなのが結構ガラリと変わってくる感じですよね。けど、別にこれは何がいいとか何が悪いとかじゃなくて、どういうスタイルにしていきたいか、どういう響きにしていきたいか、どういうふうに仕上げたいか、まあ、それぞれがそのバンドのメンバーさんだったりとか、その個人 の,、ね、そのスタイルだったりとか、まあ、そういったものをいろいろと加味していって、まあ 使うベースを決めていくなんていうのもすごく面白いかなって思います。まあ、いい悪いじゃなくてね、本当なんかどうしたいかって感じですよ。でもまあ、そのイメージっていうものがやっぱありますから、これはベースジャズベーじゃなきゃダメだとか、プレベーじ ゃ, なゃダメだと、そういうのがあるんだったらそういうのを優先するべきだと思います。<笑>例えば、この、なんだろう、プレベっぽいやつ、<笑>ジャズベで、とかって弾いてもやっぱりなんかちょっと、えって感じになるじゃないですか。 やっぱりこんな、この曲はもう、皆さん、プレベの音が耳に染み付いていると思うので、やっぱりジャズベで弾いちゃうと、なんかちょっとイメージが違うとやっぱなってしまうと。プレベで弾くと・・・ なんかああやっぱあそうだよねというふうになるじゃないですか。まあ、こんな感じでそのイメージがしっかりとしているんだったらそれに従うべきですし、そういうのがまだ模索中でしたらいろいろ試してみると面白いかなと思います、まあ。そんな感じでペレベとジャズベの違いをあまり知らないながらもいろいろとこのお話をさせていただきました。まあ、音の聴き比べとかもして、ね、その皆さん自身で気づいたこととか。 思ったこととか感じたことあるかと思いますので、ぜひ今回の感想を大切にしていただいて、今後の音楽の楽しむ糧にしていただけたらうれしいなという感じでございます。それではまた違う動画でお会いいたしましょう。さようなら。